早売りワンワン福袋2021福袋開封本番いきますよーいカメラオッケー音オッケー役者オッケーいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督です 今回ですね、おい、主役主役主役主 役, 主役来たトイプードルのナビーくん、おつですお願いいたします現在ですね、2020年なんですけども、福袋動画、第1本目です実はですね、監督ラボなんですけども、福袋で結構登録者が増えていきましたえ、今現在もですね、上にはですね、福袋税がですね、結構いるんですよというわけでですね、2021年1本目の福袋、福袋カモン え、はい、佐川さんから来ました。こちらです。開ける福袋なんですが、大阪にある株式会社、クリエイティブインフィニティが展開するドッグブランド、アンズドッグさんから出されております。早送りワンワン福袋2021。税込み価格3908円となっております。秋冬物が3点、春夏用が 3点、合計6着必ず入っております。なので計算しますと1着あたり633円ということになります。注意事項をちょっと読ませていただきます。こちらですね、ホームページに載ってます写真。 画像商品は一例であり、必ず入るものではありません。中身の指定はお受けできません。冬服以外にも薄手の、え、半んものが入ります。メーカーによってサイズが異なるので、サイズは均一ではありません。服袋なんですが、男の子用と女の子用がありまして、え、サイズもですね、結構あるので、ぜひですね、この概要欄に貼っておりますので、興味のある方はですね、ぜひ見てください。ちなみに購入元はですね、楽天さんから購入しております。では、開けていきたいと思います。よしよしよしもう映ってないな。よし。ちなみになんですけども、 じあこれですね。おむつ履いております。こちらのですね。動画でですね出しておりました。興味がある方はですね。ぜひご覧ください。ではですね。2021年服を開けていきたいと思います。おお赤おおいでよ。おーデタずぶくろお出たルブクロおカラフルお結構入っているね。まじまた汗の汗の汗おーっつんおほほほ1個1個見ていきたいと思います。 まずはこちらクリームとグレーですねサイズがちょっとエッグセット結構でかいんですけども果たしてどんな感じなんでしょうかあっあっ<笑>きついなんかおばお ば, おばきになってるけど大丈夫じゃあ xl いいね別にとメーカーがとああああアビヤビアあああべーやりーああカメラ見てブーブーブー待てよ待てよはいまず一着目こちら 首の部分こういう感じにするのかなあっタグクーナタグクーナどんどんいきたいと思いますはいこちら黒ですかねワンちゃんクラシック LG これは冬物ですねいい感じですねフーペットさんの L サイズとなっておりますあれて手が手がないあれあ<笑>大丈夫かあああああああああああああああああいいあ、ね、あいああ、ね 首の部分首はこここういうふうにはいこんな感じですねじゃあ3着目いきたいと思います夏物先にいっちゃいますかこちら L サイズスマイルこれプードルじゃないですかドッグベイビードッグベイビーあ顔大丈夫ちっとサビ、はい、れは れはあいいね続きまして4着目いっていきたいと思いますこれはなかなかダン怪獣ウォー XXL これでかいぞいいい結構サイズ的にはこちらあお、いいねいい ね, お い, ねいい ね, いいね はいで続きましてはい5着目いきたいと思いますであとはですね冬用の服となっておりますはいこちらもうこれ人の服だな xl っあったかそうおー赤ちゃんの服じゃないかちゃんとこれボタンもね機能しますよこうボタンがあさっきのやつだドッグベイビーパッチっていうのこれなんてなんていうの刺繍あと二回だから我慢してああいう、ね、これあったかいわ いいね、では最後、6つ目、こちらはですね、お, ーおーペットスタイルさんから出されております、うわっ、すごい。何これ、怖っ、着衣用じゃない このあったかさペットスタイルのパパってところから出している服となっておりますおこれ好きだそんなに好きなのかこれほら う, う, う, う, う, うわ熱そうこれなんだこの服あでこれ足通すのこれすげえこんなの着たの初めてでしょ う, うわなんかムチムチしてる<笑>なんか面白いおいいね その上に乗ってるのポテトだよそれ絶対それ熱いしよ眠 い, いの 福袋開封しましたえーどうでしょうか怪獣が結構気に入ってます はい、というわけでですね、こちらの福袋なんですが、中身に何が入ってるか分からないのですが、手頃な価格で6着ですね、手に入れることができますので、興味がある方ですね、概要欄に楽天のショップ貼っておきますので、ぜひ見てください。注意してほしい点はですね、男の子用と女の子用がありますので、どちらなのか。で今回はですね、ナビー君はですね、オスですので、男の子用を購入しました。でサイトが結構バラバラだったんですけども、そこまでですね、でかくて着せれないっていうことはですね、なかったです。はい、というわけでですね、ワンワン福袋2021年、福袋動画なんですが、2020 2 1年からですねどんどん出していきますので興味がある方ですねチャンネル登録今のうちからしておいてくださいもうたくさん出しますあこれこれが気に入ってるそうですねなんかこれ加えてきた今後の監督ラボでナビーくんが出てくるときはですね服もですねこの福袋動画で買った6着ですねどれか着てるかと思いますのではいというわけでですねこの監督ラボでは商品レビューや映画レビューなど自分が好きなものを共有したいものをですね出しておりますまた次の動画で会いましょうカメラ見てカメラ見てカメラカメラ見て